ああ、ありますよね。うんうん。うん。おいしいの売ってる。ここなんか、芋毛系が有名なのかな、ここは。ああ、そうなんだ。普通のソフトクリームは多分溶けて、もうとろとろになるから。でもそっちの方が映えるんですね。 なので<笑>マジか、そこまで覚えてるのもすごいですね。 やっぱ何か専門なんかでフロードっ な, ら い, らな<笑>た い, <笑>、はい。大丈夫、です。めっちゃ ありました何か何言った、まああーはい<笑> なんかこんだけいると気持ち悪いん。<笑>うん<笑> 確かにちょっと気持ち悪い確かに臭い行きましょうはいありがとうごい何横 新たにおでこなさいった。あさくさらに自分たるねき。でしょうね<笑> <笑>くあ赤くなってるあできたじゃあ一回ちょっと腕下げてもらって、はいはい、じゃあここで撮ります撮りま す, 撮りますはい、はい、じゃあ右手右手 で, 右手でこの上の看板ちょっとのれんを掴んでくださいあ手前のそこそこそ こ, こ, こそこそこそこ<笑>で目線、あのー、のれんのとこでちょっと何て書いてあるか読む感じで写真になりそう いいねいやーうん、ああこういうの売ってるんだ。 合わはお菓子よりはチョコ派なんでチョコチョコ派です。あ、こんだけちっちゃいお、ね、これ食べれるの？うん。右左に？左です。左。 車ね、そうあうん。 あ、でもそろそろ。昨日の時間だ。あれかな。一回電話してみて、何時まで営業するかを、確認してみて。うん了解うん、まだちょっと、あんまり時間ないです。あと三十分しか。ない三十、うん、分。<笑>その着替えたところの詳しいあれが、わかんないけど。他<笑>、なんか写真スポットとか、まだ。タイガ、タイガ、っぽいかな、っぽいな。 ななってるなっててるる赤赤いいん雰う素材と味にこだわりました。 はいはいはい<笑>はい な, なんておっしゃいました<笑>ああなるほどなるほどはい新しいのと古いのがね、はい、えでもここ人もそんないないしめっちゃいいきれいあ光があったらめっちゃ木漏れ日とか、うん、上のじゃなくて台お台場、うん、か神楽坂ほう Bye. Bye. <笑> Bye. いいい OK じゃない、うん 青になったら私が終わ っ, ったらその真ん中あたりで止まってもらって俺がこっちから。<タ>ッオッケー。 合 っ, てる合ってるか分かんない。うん、優勝、うん、足で戻すのね<笑>